のチームが取っていくのかというところ注目ですよねそうですねあの本当に先制するかしないか大違いですからね先制点が欲しい両チームの攻防ですインサイドしました宇宙間に大きな打球宇宙間破っていきましたバッターランナーは2位 さあそして打席には山川が入りますさあ一打先制のチャンスまあ先手を取って進めるためにも得点しておきたいですねなるほどそうですよね今のはよく見ましたねアウトロー際どいところわずかに外れましたまたファウル ア方向を流しました取った一塁送球アウトワンナウトですさあそしてバッターボックスには浅村が入っていますさあアウトカウントが一つ増えましたがなおもチャンスはインコース詰まりましたこの打球はフライになっていますさあそして打席には柳田が入りますさあツーオートにはなりましたがなおもチャンスは続きますまあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃をインサイドを押しました大きな打球になったスタンドには届きませんセカンドランナーホーイン ホー期待まず何を投げてくるか初球空振りですこれが2球目今のはよく見ましたねはい変化球わずかに外れてボール打ちましたショート弾くボールを拾ってこれはショートバッターボックス島内ホープこの回1点を入れています さあ先制に成功してなおも追加点のチャンスを迎えていますインコース詰まりました大野が抑えてスリーアウトチェンジですさあこれからホークスが守備につきますバッターは西川先頭バッターとしての仕事をしたいところインサイド来ました センターに逃げました先頭バッターをバッターは2番に入っている西江戸フィットでランナーを1塁に置いています打、うんねえー、ちました詰まりながらのセンターへここは打ち上げていますセンターつかんでワンアウトバッターは3番近藤ワンアウトになっています ヒットになりました。ピンチになりました。ワンアウトランナー2塁1塁さあ、そしてバッターボックスには浅村が入っています。さあ、得点圏には同点ラるナー。ここはしっかりしのいで、このリードを保っていきたいですね。なるほど、そうですね。アウトコース、これは見送ってボールです。インサイド打った切れました。ファウルペェアならば同点かというところでした。 切<笑>れました、ファウルボール。 ンランナー一塁となりました打順は番柳田ットでランナーを一塁に置いています初球はうそうですねでゴロを打たせたいですね、うん、そうですかさあバッテリーどう組み立ててくるのかこれが3球目西さん このカウンントトでランナーーがスタートするということはありますかうーん、とりあえず一球を待つんじゃないぞだろうあっと外れたフォアボールを与えますここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですねうーんなるほどそういった攻め方をしていけるかどうか初球時ここはフライになっています取って2アウトです さあそして打席には太田が入りますさあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っていますまあこの点差を保って攻撃に移りたい打ちましたいい当たりだ伸びて入ったはっけない湧き火で最後はサヨナラブラン